どうもこんにち は, ここはな生体の小林です僕が初めて成果を出したのが生理痛の改善でした足つぼを習った14年前毎月生理痛で寝込んで学校も休むし当然アルバイトも休むそれぐらいきつい生理痛を抱えている女の子でしたこれがどういうことを意味するのかというと足つぼにとって生理痛の改善っていうのはもうめちゃくちゃ得意だっていうことなんですねだってそうですよね 足つぼを習ってすぐまあ一生懸命今習ってきたことを一生懸命ただただやろうとするそれしかできなかった僕の足つぼで。 それまで毎月寝込んで学校も休んでアルバイトも休んでってしている女の子の生理痛が一気に改善したわけですから今みたいに僕に経験もないし工夫もないしその状態でもできるということは足をもむということが生理を改善していく生理痛を良くしていくということにものすごく役立つということですね。毎月痛み止めをを飲んでやり過ごしていいる人はまあそののことを知らないのか お手軽さを優先しているのかまあ、そのどちらかやと思うんやけど整体とか足つぼにとって生立の改善というのは簡単なんですねただし子宮菌種とか子宮内膜症とかそういうのがなければということは付け加えさせてくださいまあ、とはいえ実際子宮菌種の方も子宮内膜症の方もしっかり定期的にお体をケアしていくことによって生理を楽に過ごすことができてるんですけどねまあ、その定期的という定期的なスパンが 菌種とか内膜症のある方であれば2週間に1回ぐらいがいいかなと思います。そういうのがなければ月に1回でもきちんとケアをしておけば生理を楽に過ごすことができるようです。そのケアをするタイミングですが、生理痛のことだけを考えれば生理が始まる直前、まあ、2、3日以内がいいようですね。うちではそうやっている人が生理を楽に過ごせてるよっていうことを教えてくれています。 さあ実際足つぼを使って生理痛を改善していこうと思う時にポイントが3つあります子、えー、子宮卵巣骨菌子宮卵卵巣巣この反射区をしっかり丁寧にやるとということですねそしてもしあなたがめちゃくちゃ強烈な冷え症さんだった場合この3つの反射区に加えてもう1つ脾臓の反射区というのもプラスするといいと思います 足もみの基本は足全体をしっかりと緩めていってあげるということですねその上で重点した反射区というのを触っていきますで子宮の反射区なんですけどもかかとの内側これだけの広い面積がありますねで卵巣はかかとの外側これも広い反射区ですねそして腓骨筋は外側でかかとの上この外の骨のキワキワのところですねここを 15センチぐらいかな、このくるぶしの辺りから1 5センチだいたい上がったところまでを骨筋の反射区としていますで別の動画でもお伝えしましたけどもこの子宮の反射区卵巣の反射区こう反射区には面積があるんですけどもこの面積がある中でより効かせるポイントというのがあるのでそれを意識してまず3回ぐらい準備運動も兼ねてゆっくりクリームをつけてねゆっくりこう。 こねるようにして大圧していってあげてくださいでその大圧していく中でここなんかブチって言うなとか硬いなもしくは痛いなというところがあると思いますこの反射区の範囲内で痛いとか硬いそういうのを見つけていきますそれが見つかったらその痛いところをしっかり何回も刺激するように やっていきますねこの全体の中でより硬いとこ痛いところを見つけてそこをしっかりと刺激するようにしてあげますこれは卵巣の反射区でも同じですねこの広い反射区の範囲内でよりここがおかしい感じがするなっていうのを手の指で感じながら探っていきますでそれを見つけたらそこをしっかりと刺激します自分でやるときに棒とか指の関節を使ってもらってもいいんですけども やっぱり指の先のセンサーっていうのは他の部位と比べてすごく敏感にできているので自分でもやっぱり指を使ってあここがおかしいなここがなんかブクブクしてるなんかゴリッとしたんるなっていうのを感じながらそれを見つけるということをあの訓練していかれるといいかなと思いますでそこを見つけたらそこをしっかりと刺激してあげるということですね次骨骨筋筋のの反射区の反射射は 外くるぶしの後ろ側かかとの上へりここから始めていきますそして15センチぐらい上がったとこまで行きますねこの時にしっかり始まりこのキワキワの始まりをしっかりと捉えるということがポイントになってきますそしてグッと圧を入れてその圧のまんまで15センチぐらい上がっていきますねグッと入れてそれで上がっていきますグッと入れて上がっていきます こういうい丁寧さ改善効果にすすごく影響します、まあ、とはいえ冒頭でも伝えたみたいに生理痛は足をしっかり全体ね揉んでいってあげてその中で重点になる反射区丁寧に丁寧にやればほんまに変わる時はあっけなく変わってしまうので是非試してみてくださいそしてもう一つあなたが強烈な冷え症さんだった場合に追加してほしい反射区非臓の反射区ですね 脾臓の反射区は左足にしかないです。心臓の下に降りたところ、横行結腸と接するぐらいの位置で少し上ですね。そのポイント、少しくぼみを感じるようなところがあると思います。心臓から降りてきたときにくぼむところ、そこに向かってぐーっと一点圧を加えていきます。 今見てもらったみたいにメインとなってくるのは子宮、卵巣、肥骨筋そして強烈な冷え症さんには脾臓の反射この4つこの4つを足全体を揉んだ後により丁寧によりしっかりと慎重に揉んでいかれると生理痛の改善に早くつながっていきますのでぜひ試してみてください今日の動画はいかがだったでしょうかあなたのチャンネル登録とかいいねボタンそして喜びのコメントなどいただけるとすごくやりがいとか情熱につながっていきますのでぜひ登録お願いします では今日の動画は以上になります。参考にしてみてください。じゃあさようなら。